皆さんこんこにちは昔から「日八」といって2月と8月は商売が落ち込む月というふうに言われていますけれども植木屋に関して言えばそんなことはありません。なぜなら樹木が眠っているこの休眠期でなければできない仕事もあるからです。例えば今回ご紹介する有機質の肥料や 石灰硫黄合剤という薬の散布などこの時期に適している作業がありますのでご紹介しますこれらの作業は手が荒れますし匂いもつきますのでグローブの下に薄いゴム手袋をして二重にすると手が荒れなくて良いと思います使用する資材はこちらの固形肥料 私はよく丸山一号という固形肥料を使っていますそれから木によってはこういう活力剤の薬面もする肥料なども使ったりしますそれから配合肥料です 油かすや骨粉、魚粉などがバランスよく配合されています有機質の肥料は分解に時間がかかりますが今の時期に撒いておくと肥料が効き始める頃にちょうど木の根っこが動き出すので都合が良いのです化成肥料のように土を硬くしてしまうこともなく肥料焼けも少ないので使いやすい肥料です鉱木には このように打ち込んで使うスティック状の肥料を使います加水分解してゆっくり溶けていくので1年間ぐらい持ちますゴムハンマーなどで打ち込んでいくのですが打撃によって肥料が崩れてしまうような場合はこのようにキャップをかぶせて叩きますまあそんなに硬い地面だったら土壌改良からやった方がいいと思いますけどね 今はこのグリーンパイルというのが主流だと思いますけれども以前はこういうタイプもあってこれは非常に良かったんですがもう廃盤になってしまいました肥料のやり方についてはまた後ほど説明します先に石灰硫黄剤について説明します 現場に来る途中で容器が倒れて少しこぼれてしまったようです家に帰ってからすぐ洗車しましたけれどもなかなか落ちません取り扱いには注意しましょう石灰溶合剤は木の休眠期に多く使われる薬剤で病気や虫の発生を予防する効果が期待されます とても有効な薬なのですがかなり癖が強いので知識は必要ですリン酸第一石灰やリン酸第一カリなどと混合すると有毒ガスである硫化水素が発生します数年前にこれを悪用する用途以外に使用する事件が増えて合理されなくなりました。安価で とても良い薬なのに残念です今は農家や果樹園など大量に消費する業者以外は買うことができません病害虫にとても効く薬ですがアルカリ性が強くお車やフェンスなど金属を侵しますので使いどころが難しいです。私はこのような小さな容器に小分けして使っています。 春から夏にかけて使う薬剤はほとんどが酸性なのでアルカリ性である石灰溶合剤と噴霧器自体も分けた方が良いと思いますあとこの転着剤は必ず入れますカルホスやリプテレックスなど酸性の薬剤とは絶対に混ぜないように気をつけます前置きが長くなりましたがそれでは施肥の作業から見ていただきます 枝先の下あたりにスコップを刺したらグッと起こしてスコップの背の方に肥料を入れるとやりやすいです入れる肥料はまあお好みですこんな感じで3箇所から5箇所ぐらい入れてあげます 狭い庭では普通の大きさのスコップよりもこのような小さめなスコップの方が取り回しがしやすいです有機質の肥料は化成肥料と違い土の中のバクテリアなどが分解していくので地表にばらまかず 土の中に入れてやるのが良いと思います枝先の真下を狙って入れるのが効果的です 地表に苔や地皮がない場合は土の上に肥料を撒いてからスコップで突き込んでもよいでしょう。 茎垣などの列色されているものは木と木の間に入れていきますこういう地味な作業をしているときに大切なのは想像力ですこの肥料をどの木とどの木が取り合っているんだろうかと 土の中を想像してみてください何か高い技術が身につくというわけではありませんが想像力はその仕事の意味を豊かにしてくれます薬剤散布の作業にも想像力はとても重要です今回はこの石灰溶合剤を使用しますけれどもどんな薬を撒くときも 気持ちは同じです石灰溶合剤の希釈倍数は樹種やその目的によってだいぶ幅があります何倍に薄めなさいというのは一概には言えないのですが私の場合はだいたい40倍から70倍ぐらいで使用しています濃い倍率で落葉樹を先に散布し その後水を足して薄めてから常緑樹に巻くというような使い方もします転着剤は必ず入れましょう 今回は4リットル巻こうと思います水を入れながら今日の傘向きのことや巻く順番などを考えますまた今日の薬剤散布の主たる目的は何なのかを明確にしておきますどの木のどんな病気やどんな虫を対象にしているのか明確にすることは先ほどの想像力と同様重要なことです この噴霧器はレバーを握ってスライドさせると出しっぱなしにすることができますノズルは2つ付いていてこの赤いつまみで片方の噴出量を調整することができますノズルの先を締めると細かい霧が出て緩めると粗い霧が出ます伸縮もできるようになっています 圧力をかけて巻き始めます薬剤散布は葉っぱの裏側に薬がかからなければ何の意味もありません病気も虫も葉っぱの裏側につくからです 表側は舞い上がった薬液が上から降ってきてかかる程度で十分です改めて表側に薬をかける必要は全くありませんこのように葉っぱの裏側にって言ってもわかんないですよねまあとにかく 裏側にかけることを意識してくださいただし念入りにたっぷりかけようとしてはダメです薬剤をかけすぎて滴ってくるようでは全く意味がないのですえなんでと思った方のためにこんな実験をお見せしましょう 葉っぱの裏側を想定して、このようなアクリル板に下から噴霧してみますさっと短時間吹き付けると、このようにまんべんなく薬液がついているのがわかりますしかし粘を入れてさらに噴霧すると このように薬液が流れ出します葉っぱから雫となって落ちていってしまっては意味がないでしょうもう一度やりますよこのように巻くのが理想ですダメ押しをすると このようになってしまいます。 それで風でも吹いて葉っぱが揺れてごらんなさい薬がみんな流れ落ちちゃいますよねだからさっと一瞬で巻いて切り上げなきゃダメなんです 満 た, たりそうになったらレバーを離して散布を止める位置を変えてレバーを握るなどの工夫をします今駐車場に止めてあるのは私のトラックだからいいのですが人の車が止まっていたら風向きなどによっては負けないかもしれません通行人などにも十分注意しながら散布します つきやツツジなど葉っぱの小さいものにまくときは圧力を上げてノズルを閉めてなるべく細かい霧が飛ぶようにします今回の散布の主たる目的は このレッドロビンの生垣についた五枚炉斑点病の撲滅です下のツツジにも病気がうつってしまっているので念を入れます落葉樹の枝に撒くときは先ほどの葉っぱとは逆にノズルを緩めて切りを荒くし塗ったようにかけます 圧力も少し低めの方が良いです。 サルスベリーは貝殻虫が発生しないように予防したいというように目的の虫や病気をよく想像しながら作業しましょうただ漠然と巻いていても良い仕事にはなりませんノズルの穴が詰まって霧の出が悪くなったらレバーを握ったままノズルの先を緩めたり締めたり数回やると 復活します 空っぽになりましたね終わりです圧を下げてから蓋を開けて水洗いします よく洗わないと固まってしまってこの次使う時に困ります。 水を入れて圧力をかけよく水通しをします。 しばらく出しっぱなしにしておきます薬液が垂れてこなくなったら養生を外します 今回は缶のうちに行う有機質肥料の施肥と石灰溶合剤散布についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。